はい、皆さん、こんにちは。サルです。えっ、ー、と、またですね、緊急事態宣言が出てしまいまして、私の住んでいるエリアでも、今日から9月12日まではですね、えー、外出自粛ということになります。まあ、とっても残念なんですけどね、気を取り直して、庭焚き火でモーニングをいただきます。 あの、ちょっと予定してたね、キャンプなんかも私中止しましてね、あの、すごく残念なんですね、なんか、ソロでできる、まあ、バイクで行けるキャンプ場があったので予約しておいたんですけど、まあ、緊急事態宣言出ちゃったもので、その、大浴場がね、ちょっと中止ですよとか、まあ、いくつか使える施設ができなくなったということでね、うーん、ちょっと残念ですね。<笑>はい、ということですが、まあ、久しぶりのね、庭焚き日、モーニングです。 この、えー、自作ウッドストーブ も, です、ね、もうかなり錆びてるんですけど、いい感じですね。錆びびですけどね、強いですよ、やっぱり。あのー、これ、三重構造なんです。一番外側が何リットルかな、5リ5 4リットルぐらいのペンキ缶で。内側に、えー、3リットルぐらいのペンキ缶で、さらに内側にダイソーのカトラリーラックと。 もうダイソーのカトラリーラックなんてですねステンレス製なんで本来錆びないんですけどもうバリバリに錆びてる感じですたださすがにステンレス強くてですね錆びてもですね全然あのなんかもろくはならないですね表面が錆びてるだけで全然いけますねもう2年以上使ってると思いますけどねはいえーということで今日はですねあのそれ用のホットパンでまたホットサンドを作っていこうと思います えー、懐かしいロストルですね、これもあの建築用 の, です、ね、あの普通の畏敬鉄筋なんですよ、なんですけど、まあ、錆びても強いですね、建築用っていうのは本当強いですよ、あのどんだけ雨ざらし、庭でね、やっててもですねあの、いけますね、表面はね、やっぱガリガリになるんですけどね、まあ、それはそれでまたね、武骨な感じで、こっちもね、楽しいです。 はい、えー、コーヒーを沸かしていこうと思います、まあ、苦いコーヒーがいいのでちょっとね、えー、濃いめに作っていこうと思います8月も下旬になりましてねだいぶ涼しくなったつもりだったんですけどなんかですね今日はまた暑くなるかもしれませんね気温がですね先ほど、えー、と29度だったかなまあ30度聞いてたんであこれはいい季節になってきたなと思って はいあのベストはね、私23度、4度ぐらいが一番好きなんですけどね、ちょっと暑いんですけど、まあまだ朝なので、えー、そんなに日も照ってないので、えー、今のうちにやります。はい、えー、これね、ソロ用のホットパン、セカンドストリートで買った1400円ぐらいのやつですね、このソロ用なので、あのとっても便利ですね、えー、とモンターナだっけ、モンターナとかいうあのブランドなんですけどね。 割とあの安いんですけどこう使い慣れないとうまくこう使えないような、えー、そんな、あのー、キャンプグッズというかそういうものが多いんですけど、えー、こいつについてもですね、最初はどうかなと思ったんですけどこれはね、かなりいいですよ今のところこういうあの食パン1枚用の、えー、ホットパンって 4W1H ぐらいしかないと思うんですけどね、はいあのこの こいつは本当にお す, すめですまあ、値段もね1400円ということでねめちゃくちゃ安いです以前の動画でちょっとね簡単にどの角度でも2枚に分けることができるように加工してますのでちょっと詳細はねそちらでご覧ください、えー、濃いコーヒーを入れていこうと思いましてねあの後であのアイスコーヒーにするもんですから氷で薄まるのでねちょっと粉を多めにしてゆっくりとねあの焙煎するというか焙煎じゃないですねゆっくりとこう抽出したいと思います これスノーピーク の,、ね、あのチタンマグを、ねまあ、めちゃくちゃ久しぶりに出しましたね、もう多分ね2年間ほど使ってなかったんですけどね、はいでこれダイソーの大きめのアルミマグです。このアルミマグ、便利ですね、もうこの夏どんだけ高性能になったか分かりませんね。はい でスノーピークのやつね、これ、あの懐かしいチタンマグなんですけど、取っ手がですね、あの動かない、固定してるやつなんです。あれね、使いやすいんですよ。なんか、あの新しいやつって、まあ、コンパクトなのはいいんですけどね、持ちにくいじゃないですか。こういう取っ手の方がね、私好きです。はいということで、濃 い, いコーヒーですね。めちゃくちゃ苦くて美味しかったですね。朝はこれにつきます。目がね、パチッと覚める感じですね。 はいということで、えー、いよいよ作っていこうと思いますもう1枚のねあのホットパンに、えー、チューブのバターをね敷きましてでここでまず最初にあのエッグドッグを作りたいので卵をね焼いていこうと思いますあのド道グはねさっき焼いたあのソーセージ左上の方にちょっと映ってますけどねあいつを乗せるんですが 卵ですね。普段ガスコンロで家でやってるんで簡単なんですけど、焚き火でやるとね、炎がね、ガンガン立つんでね、結構怖かったりするんですけどね、あの、はい、こんな風に、もう、男料理なので、えー、卵を入れて、あの、料理用のこれ、トングですね。で、あのー、料理用のトングっていうかね、料理用に私が使ってるというだけですね、トングで、えー、黄身をね、溶きまして、 でここにもう最初からねソースで味付けをしてしまいます後でやるのはねあの面倒っていうのがね、えー、汚れ物が増えるの嫌なのでマヨネーズそれからケチャップあれ2つ混ぜて何て言うんですたっけあの何て言うんでしたっ け, てた っ, けって聞いても誰も答えてくれないですよね独り<笑>言なんですけどえー、オーロラソースかななんかそんな名前ですかねはいそれっぽいのを作りまして でここに先ほど焼いたソーセージを投入しましてはいでもうあのフライパン返しもね何もあのこの場所にはありませんけどそのままあのソロ用のホットパンで挟んでひっくり返してやる感じです、はい、ちょっとねつける時がねこれねまだね慣れないというかねうまくパッとはまらないんですけどね はい、こんな感じで、えー、一気にひっくり返せば、あの隙間からはみ出るっていうかね、えー、垂れ出ることもないので、安心です。もうね、30秒か1分もあればね、大体焼けます。ちょっと開けてみましょう。はい、こんな感じですね。あの、バター塗った方はね、とってもね、うんバター塗った方はこっちじゃなかったかな違いましたね。 バター塗った方がこの黒い方でしたっけこれ一応あの2枚のねパンがグレーと黒に分かれてるんでどっちがどっちか分からなくならないように色を変えてくれてるんですけど、まあ、それでも私は分からなくなるというね<笑>あまり意味がないんですけどね<笑>はいあなんかくっついてますねくっついてますねなんか黒い方にバター塗ったような気がしますよねバター塗ったのにくっついちゃったのかなうん なんかバターがよくあの全体に馴染んでなかったかもしれませんねはいまあ仕方ないですねこのままいきましょうということでえー、焚き火でこのあのそれをホットパン使うの初めてですねちょっとすすでね真っ黒になっちゃってもうどっちが黒るかぐレいか分かんなくなりましたけどはいえー、まあまあ大体こんな感じでいいですちょっと剥がれないのでこれはもうあの力技で外してそのまま えー、ちょっともったいないのでね、フォー腐か何かでね、えー、個体で、えー、取ってやろうと思います。はい。まあね、食材をね、無駄にしてはいけないと思ってね、こうやってね、<笑>ちゃんとね、やってるんですけどね、なかなかね、あの最後まで見てもらうと分かるんですけど、えー、結果的にはね、えー、やつはあの燃料になってしまいましたね。 はい、これは、まあ、声はあの後でね別撮りしてますのでねはいそんな感じですで、えー、これね今まな板の上に出しましたあの本当は食パンの上に出した方がね簡単なんですけどねなんかね焚き火でやるとねちょっといつもと勝手が違うのでその辺が分かんなくなっちゃって容量が悪い感じになってます 食パンをいってからの先ほどのマイクドッグみたいなやつを入れましたが、はい、そんなことをするので失敗してこんな風になって、はい、アウトです残念ながら、えー、落ちてしまいましたなんかね美味しそうな黄身のとこだったんですけどね<笑>、えー、ちょっと容量が違うともうねほんとね湯の中でねやるのとこうやって焚き火でやるのとで、ね なんかね変わるんですよね、勝手が。ふ、まあ、普段からね焚き火やってるとねもう焚き火でのやり方になれるのでこう失敗しないんですけどねカメラに映ってないんですけどねあのコーヒーもね実はね風が吹いてね倒れてですねコーヒーの粉がね一回バラってこうレンガの上に散乱しちゃったんですはいあのカメラ回す前だったのでね映ってないんですけどまあ家の中でやるのとこうやって外でやるのとだけでもね なんかいつもは受けられないハプニングがあってね、まあ、それが結構あの面白かったりはするんですけどね、まあ、こういうので慣れておくとですねいざ外でいざキャンプ飯を作る時でもですねあの比較的状況は変わらないので失敗が少なくなります、うん、だいたい焼けてきましたねこれ美味しいんですよねあのバターが溶けてねそれがパンに染み込んでねしっかり焼けますとねカリッカリになるんですね結構いけます はい卵がもうはみ出してますけどねはいガスコンロの場合はねあの炎のすぐ上にね五徳、えー、があってもうこういうはみ出してるもの燃えちゃうんですけどねえ焚き火の場合はまあちょっとだけ距離がありますんで ね, ねこれすぐには燃えない感じでそこはいいですねちょっとね炎が消えちゃってたんであの消えた後でね薪を追加すると煙が出てしまうというね 庭焚き火はね、煙を出すと迷惑なんでね、これはいかんなということでね、ちょっとあの皮膚き棒でね、吹きます。皮膚き棒って、単なる鉄パイプなんですけどね、もうこれもいつも置きっぱなしのね、鉄パイプ。はい、なんでしょうね、なんか選挙選挙運動ですかね。 なんかここ、あの、道路から少し離れたとこ、奥まったところにある家なんですけどね、なんか、聞こえてきました。めちゃくちゃ美味しそうにできましたね。はい。もう結果、いつもこんな感じですね。途中はちょっと目をつぶっていただいて、まあ、終わりよければすべてをしていうことでね、美味しく出来上がります。ここね、火がだんだんだんだん照ってきて、あのー、 暑くなってきましたあ、ね、とでね気温を測るとねこのレンガ炉の周辺、ね、42度になってましたね暑いなと思ってねこう火をなるべく遠ざけてですね、うん、42度ですよ<笑>すごいことになってましたね、はい、ただでさえね、えー、暑くなってきたのに42度なのでちょっと急いでいただいてね早く家の中に避難しようと思います。 <笑>暑くてね、持てないですね<笑>。やっぱね、まだ暑いですね、8月下旬なんですけどね、まあ、日によるんでしょうけどね、まあ、9月、10月ぐらいになった方が快適にキャンプはできるかもしれませんね、ちょっと寒いぐらいがいいんですよね、そうするとね、炎でね、あったかくなって、まあったかいコーヒーとか、スープものとかね、ラーメンとか。 もうめちゃくちゃ美味しいですね。もう思わず拍手をしてしまいます。えー、ということで、えー、今回は、えー、ソロ用ホットパンで焚き火のモーニングエッグドッグのホットサンドを作りました。まあ苦いコーヒーと最高でしたね。ただね、もうさっきの通りも暑くて暑くてちょっとまだね、早いですね。<笑>外であるのはね、もうちょっと寒くなってからの方が快適かなと思います。実はこの後ね、 今の取り組んでいる、えー、自家自作の浄水器のねろ過剤を、えー、水で洗ったんですけど、まあ、ついでにねもう水浴びするような状態でね、ジャブジャブ涼みました、はい、今ね、あの緊急避難セット防災リュックを作ってるんですけど、それの関係でね、ちょっといろいろ試してますそちらの動画についてももしよろしければね、ご覧ください、えー、今回もご視聴いただきありがとうございました久しぶりの、えー、ソロ用ホットバンで焚き火モーニングでした